キンプリ版今日中止にスマップの時と同じ今後6ヶ月活動継続もファンが恐れる生放送出られない現実ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます11月7日に放送された CDDV ライブライブ2時間 SPTBSK で キングピンス、キンプリの歌唱映像が流れた。マックを務める同局の江藤愛アナウンサー36が、今夜は11月1日に5人で収録したライブをご覧いただきます。と説明した後に、平野史二25、岸優太27、神宮寺優太25を含むグループでの歌唱映像が流れた。 11月4日に突如、2023年5月22日をもって平野、騎士、人流の3人がキンプリを脱退し、それぞれジャニーズ事務所も退社することが発表された。CDDV はその発表後、初めてのメディア露出だったため、ネット上では放送に感謝する声が溢れた。 CDDV のキンプリ今まで聞いて見てきた中で一番染みたなあ表情だったり寄り添いあったり歌詞だったり初めて無言で最後まで見ちゃった。少年にやにやしあってんの見て無事累戦崩壊じゃねえかよ。私には CDDV 様のキンプリや視聴者ティアラに対する優しさをすごく感じました。 この日の番組には、ジャニーズ事務所所属の、何は男子や、トラビスジャパンが生出演していたが、キンプリは歌唱映像だった。さらに、7日の夕方には、ファンクラブ会員に収録参加を求める、番組協力、通称番協、について、11月9日収録予定だった冠無理番組、キング・プスル。日本テレビ系での動員中止が明らかに、 こうしたことから、キンプリを2016年に解散したスマップの末期のグループ活動と重ねるティアラ、キンプリのファンの通称も多いようだ。キンプリ制じゃなくて収録って完全にスマップへの時と同じこのまま生放送なし、新曲なし、紅白もカウコンも自体でひっそりフェードアウトさせられるのかな。 これで分かったね。生放送には出られない出られたとしても歌の未版共中詞も含めてスマップへの時と同じだね。キンプリ買うコン出るよね。M ステスーパーライブ出るよね。疑問符年越し CDDV 出るよね。2016年8月12月31日をもってスマップ解散。 と、正式発表されて以降、ファンからは、コンサートなどの活動を望む声が溢れた。スマップへの代表曲、世界に一つだけの花、も、その年だけで40万枚以上が新たに売れるほどだったのだが、芸能担当記者がこう話す。 しかし解散発表後スマップの出演は、スマップ非系クラスマップ、フジテレビ系、など既存の冠番組、レギュラー番組だけにとどまったんです。 毎年のように出演していたミュージックステーション、テレビ朝日系や FNS 歌謡祭り、富士テレビ系など年末に放送される生放送の音楽特番への出演がなく期待された NHK 紅白歌合戦も辞退と発表されました。コンサート開催はもちろん年末恒例の ジャニーズカウントダウンライブへの出演もなく、そのまま解散となったんです。ティアラに生放送で5人を見られる機会が来ないのでは、という不安が芽生えるのは当然と言えます。11月4日に脱退を報告した際のコメントでは、皆様が応援してくださることによりキング・アンスは活動できています。そのことは片時も忘れたことはなく、心から感謝しています。 と記されていた。今後6ヶ月ほど活動が続くだけに、もう一度、ファンに直接、感謝を伝える機会が来ることを願いたい。スモートフラッシュ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。